わいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわい Here, Abba Abba. こんにちは。もう3話目ですね。多分次の回が最後じゃないかと思います。じゃあ、早く始めましょう。 新しいユニットのティーザーが公開されたそうです<音楽>おおかなり強いですね範囲もすごく広いと思うんだけどこのようなアン<音楽>ファラオは独特な特殊能力を持ったユニットです周期的に金色の輪を生成しますが輪の中にいる敵は全て一時的に伏せられます うつ伏せユニットは再び立ち上がるまで完全に無防備になるため、他のユニットと組み合わせると相当な威力を発揮できます。パラオの能力は非常に多いユニットを相手するとき一番適しています。能力発動はユニットのカスとは関係ないため、押し寄せてくる物量を簡単に阻止することができます。ああああえー 武力化だけでなく、場の中のユニットに持続的にダメージを与えたりもしますが、範囲も広いため敵軍分を容易に弱体化させることが可能です。もちろん支援系ユニットなので戦闘力は大したものではありませんが、ファラオは価格も安くはないので他のユニットたちよりもさらに大きな弱点です。他の広域攻撃ユニットにも該当する事項ですが、発動時間も長く範囲も限られているため、開けた開きか土では効率が大きく低下します。 このような理由でファラオは狭く閉鎖された空間でより安定的な運用が可能です。不思議な能力を持つユニークなユニットで、視覚的な部分も華やかですが、使い道がありません。 広域制圧機が一見良さそうに見えるが、その使用場所はかなり限られています。このゲームの戦闘がほとんど早く進む方なので、一般的に CC 機よりまともに被害を与えるユニットが高評価される方です。<笑>まず用途を考えてみましょう。移動を直接縛っているので、他の広域攻撃ユニットと一緒に使うこともできますね。一人でも同じようにできることをあえて損してやる必要はないけど、 比較ししてみましょう。爆弾投擲手です。安くて強くて書きやすいです。ファラオの場合は全部該当しないものですね。もちろんファラオとはコンセプトが違うけど攻撃が制圧より優先しされるゲームの特性上、比較されるのは避けられないと思います。 すでにチョークポイントを確保した以上、ファラオを使う理由はほとんどないと思っても構いません。連携して得られるメリットはとても限定的で、連携していないときも似たような結果を出しますから、他の広域ユニットと一緒に使って多くの敵を相手にするのはあまり効果的ではないですね。他の用途としては何があるでしょうか敵を一気に無力化させる点を利用して、相手にしにくい、強力な敵を縛っておくのはどうでしょうか他の味方ユニットを敵から守る役割をできるんじゃないでしょうか ファラオの最大の欠点ですよ。制圧能力があるのはあるが、なぜか一部のユニットにだけ効果があり、残りのユニットには無視されます。他のユニットもカウンターユニットは確かに存在しますが、ファラオの場合はこれとは少し違います。このゲームのユニットは現在のバージョン基準で計123個です。実験の結果、ファラオが完全に無力化できるユニットはこのうち59個で。 64個のユニットは自力で抜けてることができました。かなり多く見えても、単純にどんなユニットな の, のかだけで能力が無効になるのは大きな問題点です。まあ、このような制限がなければ逆にもっと高いユニットも一気に止まるなど、価格の割に強すぎたでしょう。いろいろ残念ですが、確かにある程度のリミットが必要なのは事実ですから。 でも移動を直接的に邪魔するのはかなりユニークな能力ですよね移動速度がとても速いユニットをカウンターできるんじゃないでしょうか ウィザートは強力な攻撃攻撃ユニットです。射程距離は少し短いですがそれだけ威力はかなり強力です。ウィザードはほとんどの他の攻撃ユニットと異なり近接戦でもあまり弱くありません。近接武器も別に持っているだけでなく、体力もかなり高く魔法攻撃も再利用時間が短い方です。 また、攻撃攻撃でもかかわらずダメージがかなり高い方なので、小数戦で大いに役立つことがある。ウィザードが他の遠距離ユニットの間で最も目立つ点は、持ち味の攻め方です。一般的に使われる投射体方式ではなく、ヒートスキャン方式を使うため攻撃後すぐに敵に打撃を与えることができます。投射体ユニットは避ければいいけど、 バーサーカーはジャンプ能力を持った強力な大遠距離ユニットですしかしこの場合は攻撃を避けられないのでかなり不利になります<音声>似た特性を共有する船長と比較してみると 1イチの方式を選びましたが、特化分野が互いに異なります。船長の場合より高い HP と、安定的なパリング、距離によってダメージの量が異なる散弾銃を持っているため、近接戦、特に1対1の決闘に特化しています。 しかし、ウィザードの場合、金接戦能力はあるが、あくまで補助的なユ途トであり、主な役割は広域攻撃で敵の物量を打撃することです。船長のショットガンと違って、威力が距離に影響されず、最大射程も船長より長いので中距離への支援に最適です。ある意味では船長とは正反対ですね。二人のユニットがお互いに戦うときは、ほぼ同等に勝率が分かれる方です。どっちもそれぞれの長所が良いです。 ウィザードの武装がはるかに持続的で安定していますが距離が縮まるほど戦闘力が大きく上昇する戦争の特性値もほとんどかなり苦戦する方です勝敗は主に決闘がどのくらい長くなるかによります船長の場合常に最初に攻撃を受けている状態からスタートするので戦いが遅れるほど不利になります船長と違ってウィザードは照準が外れることがないのも大きな利点ですね 多数戦の場合はウィザードが圧倒的に有利になります。攻撃攻撃の範囲が相当であり、船長が特化された分野と逆の状況ですから。この2つのユニットは共に戦うとき大きな効率を発揮します。お互いに弱点をほぼ完璧に保管できるから、船長は一般的に多くの敵に弱い方で、ウィザードは体力のあるユニットに簡単に破れます。 一緒に運用するとお互いの長所が弱点を覆ってしまうため様々な状況に対処できる組み合わせを作ることができます<音>もちろんこれは近接宣言にょーほほほほー<音><音><音><音><音> なゲームですユニットは全て基本的な機能だけ持っていて他のユニットとの差別点。チャリオットはゲームで最も速いユニットです。そして速いだけじゃなくて最も強力なユニットでもあります。考えてみてください。ユニットはそれぞれ弱点があります。 歩兵ユニットは射程外で攻撃されることに非常に弱く、遠距離ユニットは近づいてきた敵に完全に無力です。工場兵器は強大な威力で敵の陣形を崩壊させることができますが、特別な支援なしにはすぐに破壊されます。このように弱点はお互いの長所と短所が組み合って、円滑な戦闘の進行を助ける非常に重要な要素です。ところで、弱点といえば、こいつには何もないよ、事実上チャリオットにはカウンターが存在しません。た、ま、だ一度通り過ぎるとみんな死ぬんです。何 キオットは近接ユニットの中で唯一遠距離ユニットに優勢を占めるユニットです。盾のような場合もありますが比較的制限されてきます。工場兵器にとって最大の点敵点もあります。このようなユニットが長く生きれば生きるほどその危険度が非常に大きく上がるので、できるだけ早く処理しなければならないかな リオットが始末に任される状況は事実上1つしかありません膨大な兵力で包囲しているのですこの方法は全く非効率で実用的ではなく多くの場合信頼性が低く一貫性がありませんチャリオットの突破力が大したもので包囲した時も処置するかどうかはよ次第ですそれにたとえ成功したとしてもすでに大きな兵力損失を経験したのですから全く採算が合わないのです 多分この聖堂もあの馬のための建物でしょうああ聖なる馬の尊敬される聖人たちの神聖な助言を求めてここまで来られたのですね残念ながら今は会うことができません最近変な異教徒たちが現れ始めたんですよ チャリオットは多くのユニットの集団を容易に処理できますが、攻撃方法は突進するだけで生存率はそれほど高くありません。チ<笑>ャリオットは非常に強いユニットですが、もし始末したいなら方法を探すのはそんなに難しくありません。<笑>また、チャリオットは他のチャリオットを相対するときに効率が急減します。最大の長所の一つだった速度が失われるため、戦闘の進行が遅くなります。<笑> この問題は多数のチャリオットを配置すればある程度解決されます衝撃量がかなり高くな…え一般的な場合には多数のチャリオットを一度に運用するには少し問題があります同じターゲットに向かって進んでいるのでチャリオット同士でぶつかっても連れることがよく起こるんです<音><音> はそんなに一貫性がないユニットですある時は一人で勝利をもたらしたりある時は一番弱いユニットに敗北したりします動きが予測不可能なのでチャリオットを配置した瞬間ギャンブルをするようなものです移動速度は依然として最高級であるため遠距離ユニットを相手に大きな攪乱を繰り広げることができますもちろん限界は存在しますがチャリオットが攪乱させた敵陣形を仕上げる時ヘッドバターのように移動速度が速い歩兵ユニットが効果的です チャリオットが味方の人生も打って通り過ぎることができるので必ず他のユニットと落とすことを肝に銘じてください。ただ、チャリオットは体力の高いユニットとはあまりうまく戦えない方です。移動速度とダメージは高いが体力がそんなに高い方ではないので早く阻まれます。工場兵器と相性はいいけど歩兵士間なしにはあまり安定したカウンターにはなりません。 遠距離ユニットの中でも簡単にチャリオットに勝てるのがあるんですけどそれは The wall just got feet higher. 怖かった木彫りの馬から本物の動物になりましたがなんか大きく変わったことはないようですねチャリオットは人形を簡単に崩壊させることができますが敵と最も近づかなければならないため攻撃に多くさらす お互い絡まるのは相変わらずですが、ね、移動速度も少し遅くなったので以前よりもっと致命的です互いに話して配置しても敵に接近した時点でぶつかることになるからなるべく1つだけ運用するのが効率的です価格も前と違って少し高い方ですから図体もそれとなく大きくて周りの事物によく挟まったりします他の機嫌ユニットよりも地形の影響をたくさん受ける方です このような特徴のため、他の騎兵との戦いでは高い価格にもかかわらず大きくを取ります。移動速度は速い方ですが、瞬間火力が著しく落ちるため、他の騎兵ユニットと相対する役割には適していません。以前よりは遅くなっても工場兵器カウンターの役割はまだ有効に果たせます。HP も高くなったから前より生存率はもっと上がりました。ただ、チャリオット以外にもこのようなポジションのユニットが多く。 その中でチャリオットは非常に高い軸に食するので、一般的にはこのような用途よりは、ダメージの低いユニットを相手に使った方がいいでしょう。初期からあったユニットは数人を除いて、ずっと一貫的なポジションを維持してましたが、チャリオットの場合もそうです。他のユニットがゲームに追加され、運用法が少し変わりましたが、ユニット自体は大きな変化なくずっとコンセプト通りに進んでいきました。 ほとんどが極端に簡単なコンセプトしかなかったから可能なことですがそれがかえって長所になったわけですねみんなグラツクーマを警戒しろチャリウッドは永遠だろうよ トルは 攻, 撃攻撃に特化している強力な高級ユニットです定期的に敵を1、うん、稲妻で撃ち下ろす攻撃をするんですがその威力と範囲は大変優れています雷の長い射程や威力にもかかわらずトルは基本的には建接ユニットですダメージと HP ともに優れた方で基本攻撃にも狭いスプラッシュ範囲を持っていますこのため一般的な攻撃ユニットとは異なりトルが最も多くの威力を発揮できる状況は建接戦です でも、ステッドよりは汎用性に重点を置いたユニットなので、同じ価格のタンカーユニットよりは体力が低い方です。トルの強みはその多彩さからあります。範囲攻撃により遠くから多くのユニットを一度に処理し、高い体力をもとに少数近接戦で活躍できます。1、うん、つ弱点といえば。 敵に直接飛ばされる攻撃ででははないいため、移動速速度ががユニットは雷攻撃を容易に避けることができます攻撃すると同時に敵を打撃するウィザードと対しての利点ですねもちろん移動速度が速くてもダメージが足りない場合には優れた近接戦能力でトルが容易に優勢を占めることができますトルのもう一つの能力としてはほとんどのハイブリッドユニットは遠距離攻撃に弱い方ですがこの防御能力のおかげでトルの汎用性はより注目されます それだけでなく大 遠, 遠距離ユニットは通称近接戦では若干効率が落ちるものですがいろいろとコスパのいいユニットですよどのような状況でもその値打ちは確実にするでしょうあそれでも多彩多能だわ絶対に全能だという意味ではありませんどれも厳然たる弱点なんだ<笑>ああそれがねもうここは私たち 今度はは楽しかかったででですす。パート3はここまでですもう本当にハイライトだけが残ってますね。すべて各自別に動画を作ってもいいくらいのユニットです。それでは次の動画でまた会いましょう。みんなご視聴ありがとうございました。